雪だよ、雪雪雪雪 雪, 雪よし。雪だよ雪。雪。雪だよ 雪, 雪, 雪, 雪。雪雪。はい。お前の好きな雪だよ。雪、はいはい。雪だ雪雪雪雪。雪。雪雪雪 雪, 雪ね。雪だ。雪。はい。はい。 はい。はい、行く。初雪だ、初雪。めちゃくちゃの初雪だな。ああなあ。めちゃくちゃの初雪。おい。おい。おい。早、はい、く。ほら。おい。ほい。ダメダメダメ。ほい。お, いいいい お, いおけよ。よし、来ます。うん。うん へくこれ い, いいだろ残念ながらべちゃべちゃだけどねべちゃべちゃの星雪ねえ 散歩だよ散歩散歩ベタベタの雪の中散歩ですはい、はい、もうあれだねいい雪いい雪というよりもう止んでるな行くええー、今朝の雪はもう止んでるかいうん 昼ぎはちょっと降ってたんだけどなよしよし。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 はいはいあ。残念ながら雪の中を歩く鳥が降る雪じゃなかったねあら。もう雪もやんじゃって。はいはい。雨上がりみたいな雪じゃねえか。雨上がりと大差変わらない。はい。 左左左。いつもの交差左だよ左左うん、ね、はい左左雨上がりみたいな雪ですね。雨上がりみたいな雪です大したことはない 今年はもう降らないでしょ。う。もうもうすぐ四月だからね。うん、今日日曜。二日後二日後は四月一日か、うん。はい。まあすぐ歩け。ね。 I'll slurry out of there. I'll slurry out of there.